私も昔は鳴らしたもんですよ全銀河を股にかけ嘘つけ愚な野郎お前それ3割増しで話してねえか次回昔の武勇伝は3割増しで話せ盛り上がればいいんだよ盛り上がれば